皆さんこんにち は, んこんにちは、えー、今回のようこそ視聴室はいつもの視聴室を飛び出しましてファミリーマート阿蘇市役所前店さんにお邪魔しています、えー、今月2月1日から始まりましたコンビニでの各種照明の交付について市長と一緒に体験していきたいと思いますよろしくお願いします、はい、あのよろしくお願いいたします、はい、ちなみにあの、うん、あのマイナンバーを使って住民票とか、はい、あの印鑑証明書ですか、うん あのすごく便利になって、あのそれが手に入るというのは、今日初めての私も経験、経験でありますので。はい、あの一つ、あのしっかりとやってみたいと思います。はいはい、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。では、早速中に入っていきましょう。はい、はい、じゃあ、こ、はい、ちらですね。はい、はいえー、こちらがその自動交付機になるんですが。はい、必要になるのが、はい、マイナンバーカード。 そうですね。あのこのマイナンバーカードが必要だし、これはもう早々と作っていましたけれども、今日使うのが初めてですね。<笑>ですからあの容量得るのか得ないのかちょっと分かんないんですけど、一生懸命やってみたいと思います。ね、えー、今日はですね、はい、市長に住民票をあの取っていただこうと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。わ、はいはい、かりました。それじゃ あ, あの住民票を今から取るようにしっかりとまず行政サービスというところ。 押してそしたら今度は証明書の交付サービスコンビニ交付というところポッと押せばいいんですよね押した後にこれにあの同意をしますかしませんかというのが出てきますからあのもちろんこれは同意をしますと次は自分の持っているマイナンバーカードをこちらの横にあるところにこのように置いて。 そして次に進みますとここでお住まいの市区町村の証明書というところですからここを押していただいてこれを確定ということでまたボタンを押すそしてその後に今度はあの暗証番号がありますので自分の暗証番号をこうかはいあの住民票の写しと。 ということでボタンを押しますそして確定ですということを押して、はい、本人のみということですね。で確定をもう一度押します。と料金をここで300円ですよね入れてその後に今度はプリント開始ということでこれを押せばいいんじゃないですかね。はい開始します。 もうこんなにもあのこうやってあの早速出てまいりましたあの市役所とかあれの本庁とかあ首相とかに行かなくてもあの近くのコンビニでこのようなことがもうすぐ手続きとして手に入ることができるようになりました、まあ、ちなみにあの麻生市内には11箇所ありますので どこでもマイナンバーを使っていただければこのような証明書がすぐ取れますし緊急にどこか出張したりとかいうことでも全国どこからでもあそしで作ったマイナンバーカードをご持参をしておられれば。 どんなところでも手続きができるようになりますのですごくあの便利だと思っております、まあ、ちなみにあの平日ももちろんでありますけれども土曜日とか日曜日そしてお休みの最日の日でも朝早くから夜遅くまで コンビニのほうでこうやってマルチコピー機というものがありますのでそこであの先ほどの手続きをしますと簡単に手に入ることができますのであのすぐに次の手続きを進むことができるということで便利ですぜひともマイナンバーカードを作ってこのような便利なサービスをさらに受けられることをお勧めをいたします。 えー、ちなみにですね、えー、市役所、そして内巻市署に現在設置してあります証明書の自動交付機なんですが、えー、今年の9月末をもって、えー、交付ができなくなりますの で, そ, です、ねはい、その後はですね、もうこちらのコンビニ交付が便利ですので、はい、皆さん、ぜひマイナンバーカードを取得されて、はいえー、こちらのコンビニ交付をされてみてください。ととてもも便利ですので、す、は、の、い、早く、 あの手続きを済ましていただければと思います。えー、市長今日はどうもありがとうございました。どうもありがとうございました。はい、では最後にですね、はいえー、今月のクイズをお願いします。はい、クイズですね。クイズはあの来月の3月に入ると、あその春をあの思わせてくれる、えー、国の重要無形文化財の農耕祭サの一つでもありますけれども、田作り祭りというのが行われます。 それの時3月の24日今回はあの日曜日だと思いますけれども日り神事とい う, もう全国的にも珍しいそして幻想的なそういうお祭りがありますけれどもこの日振りをしあの茅に松明をつけてあのお出迎えをするというあの行事なんですけれどもその行事が何々とい う, う大切な あの出来事の一つになっていますその何々というのをあの今回のクイズにしたいと思っておりますのであのどしどしお応募していただければと思いますえ、まあ、ヒントとなるのは男性の神様と女性の神様のある儀式う、ねはい、もうあのそこまでヒントが出てくればお分かりかなと思っておりますけれども。 えー、今月も、えー、とてもいいプレゼントご用意してますのでぜひ皆さんご応募くださいよろしくお願いします、えー、今月の、えー、ようこそ市長室は、えー、2月1日から始まりました、えー、証明書のコンビニ交付について実際に市長に体験していただいてご紹介いたしました市長どうもありがとうございましたありがとうございましたこれからもよろしくお願いしますクイズの正解者の中から抽選でオンラインショップ a s o からベニアズマ 1キロを2名様にプレゼントします。阿蘇もの畑で育った糖度が高くしっとりとした食感のさつまいもで、蒸したり焼いたりしてお召し上がりください。ご応募はクイズの答え、氏名、年齢、ご住所、電話番号を明記して、メールまたはお電話で答えをお寄せください。締め切りは3月8日金曜日午後5時までです。 番組の感想などもお待ちしています。当選者発表は商品の発送をもって返させていただきます。前回のクイズの答え合わせです。マイナンバーカードを使って各種証明書を取ることができる店の名前はの答えはコンビニエンスストアでした。たくさんのご応募お待ちしています。